骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日は、ももの前、ももの前こうねポコッと張っていて、でちょっと反り腰気味な方が、えー、やっていただきたい夜のストレッチ、3つ寝ながらできるストレッチご紹介していきますね。でまず、ですね、自分がももの前が張っているのが前体重。 かどうかを確認していただきたいので、ちょっと立っていただいてで真っ正面見ますね。真っ正面見ます。で、何も考えないでこの前見ます。で、前見たまま足と指を床から全部持ち上げます。足の指で今持ち上げた時に自分の体重がぐわーんと後ろに移動したなって思った方は。いつも前体重で立ってらっしゃるっていうことなんですね。でこの？ ぐわーんと足と指を全部床から浮かした時に来た重心そこが内くるぶしの下でそこの重心を動かさないで指を下ろしていただきたいんですけどやっぱりどうしても前にこう立ってらっしゃる方がすごく多いんですだけど重心はねこうこの前に倒れちゃうから。 上半身で調整してこうやって反り腰の方がすごく多いのでここのももの前がパンパンに張ってなおかつ反り腰で腰も痛くなっちゃうっていう方がすごく多いんですねなのでまず今自分が足の指を上げた時にグワンとちょっと体重が後ろに今ずれたなって思う方はおそらく前体重でももの前がすごくムキッと張ってらっしゃるんじゃないかと思うのでもし自分があ今体重がねグワンと後ろに動いたわって思った方は ぜひ、えー、今からお伝えするストレッチ3つ、シャワー終わった後とか、お風呂、ね、上がった後とか、寝る前に、ぜひぜひ毎日やってみてください。そうするとね、本当にね、このももの前とかすっきりしてくるし、腰の痛いのも治ってきます。はい、それではね、寝転がっていきますね。もう夜とかね、お風呂上がり、もうごろーんともう寝転がりたいですよね。でそのまままままいきましょ う, う寝転がったまま 右の足の上に左の足を四の字でかけます。で、えっ、ー、と、うん、右の膝をかして、右の腿ももの後ろで。両方の手、指組んでいきましょう。だから、左の。はい、このね、足の間から指を手を通して、こういうふうにねそう。はい、そしたらですね。この肘、左の肘で、左の。 内ももをぐーっと自分から遠ざけるように押します。で、この肘の力抜かないまま吸って、吐きながら右膝を顔の方に気持ちいいところまでぐーっと近づけます。この左の肘、も, もを押している力は抜きな抜かないですよ。で、そこで呼吸していきましょう。そうすると、この左のね、このこの辺がすごく伸びている感じますよね。 近近づづけらられるかなと思ったらまた近づけていきましょうはいそうしたらねここしっかりと伸ばしてはい足を交換しましょう左足の上に右の膝を置いて右の足を置いて右の膝をしっかり開きますね左の膝の裏で腕を組んで でで吸って吐きながら右肘右の内ももぐーっと自分から遠ざけるように押しますその肘の力キープで吐いて左の膝をお顔の方に近づけていきましょう吐、はいて右のもものとお尻の境目あたり ストレッチなんかはもうお風呂上がってパジャマ着替えてでもだらんとした時に最後ちょっとね転がって、ね、ベッドの上とかでもいいと思いますでこの3つだけやっていきましょう少しなじんできたら左膝もうちょっと顔に近づけてもいいですね ししましょうはいそうしたら今度そのまま、ね、転がったままいきますね、えー、と片っぽの足をお尻の横に持ってこれれば持ってきます右足は伸ばしていきましょうでもしこれで腰がねすごい反っちゃう方はちょっと起き上がって肘だけついていきましょう 左, 左の膝がねこう上がっていかないように 左の膝はしっかりとマットついていきます。で吸って吐きながら左ひお尻をマットから離して天井に右の天井に見せるようにしてこのお尻浮かしたまま左のお尻チコつだけ1センチペコッと天井に上げて腰丸めていきます。そうするともうちょっと上のこう左のももの前ともうちょっと側腹部のあたり伸びていきます。腰なるべく丸めるようにしておへそ背中にぐーっと引き込んでいきましょう。 左の膝は浮かないように、恥骨を右の天井にペコっと持ち上げる感じです。で、呼吸していきましょう。はい、そうしたら、左のお尻を下ろして、右の膝、立て膝つきますね。左の膝浮かないように、左の手で軽くて押していきます。ね、この体勢がきつい方は、肘ついた方がいいですよ。 寝てらっしゃる方は右の手のひらを右の腿の後ろに持ってきて、右の膝を顔の方にぐーっと近づけていきましょう。そうさらにね、ここの鼠径部伸びていきますね。左の後ろしっかりマットに押して。長く吐いていきます。このままでもいいし、右足伸ばしたい方は伸ばしてみましょう。 そして右膝パターンと外に開きましょう左のお尻しっかりマット腰もなるべく反らないようにマットにぐーっとなるべく近づけるようなイメージですはいそうしたら右の足伸ばして左の足伸ばして反対いきますね、まあ、そのままやっていただいて結構ですよ私は皆さんに見えやすいように位置変えていきます右の足 お尻の横に持ってきてき寝転がりましょうさっき左の足肘ついた方は今までこうやって肘ついてやっていくので結構ですからねだんだん右のももが伸びてきたら寝転がれるようになるので、えー、焦らないで腰すごい反って無理にしても腰痛めちゃうだけなのでしっかりとやっていきましょうそしたら右のお尻マットから離して 左の天井に恥骨を見せるようにしながら、腰は丸めていきます。右の膝もついていて。お尻をぐーっと持ち上げて、恥骨だけ恥骨だけ天井を見せるように。右の腿の前だけじゃなくて、側面もしっかり伸びていきます。はそしたら右のお尻を下ろして左の膝立て膝つければ立てていきましょう。 左の手のひらを左のももの後ろに持ってきて左の膝頭顔にぐーっと近づけられれば近づけていきます右のももとそけ部しっかり伸びていきますねこの時も腰なるべく反らないように腰はなるべく丸めていくイメージおへそ背中にぐーっと押し込んでいきましょう長く吐いて右のももとそけ部しっかり伸ばします左の足伸ばしたければ伸ばしましょう さらにほぼ伸げていきますねはい、そしたら左足を下ろして左膝パターンと外に開いてこの時も腰ぐーっと丸めていきます 尻と腿の前しっかり伸ばしたので、あとはここね。ここを伸ばしていきます。えーとキャットンドカウになって、左手の上に右手を置いて右手の甲を左の手の甲で押さえちゃいます。で、この状態でおへそ背中にぐーっと引き込んでなるべく背中を丸めます。で、そのこの背中丸い背中キープしたまま吐いて。 斜め右に体をぐーっと倒すようにして、右の背中の横、伸びてるのを感じましょうで。吸って戻して、おへそもう一回背中に引き込みますよ。吐いて、背中丸めたまま。吸って戻す。5回いきましょう。3、吐いて、この時、背中がこうならないように。背中丸めたまま。はい、吸って戻る。4、吐いて、 背中丸めて吸って戻す5を吐いてはい5回やったら今度キープしましょう吐いて背中丸めてそこで呼吸していきます 背中の右側がね。気持ちよく伸びてるのを感じていきましょう。背中丸めて。はい、吸って起き、OK、上がりましょう。反対いきますね。右手の上に左手を置いて左手の甲の上に右手を重ねます。で、おへそ背中に引き込んで背中丸めましょう。それキープで吐、はいて左のかかとの方にお尻も近づけます。はい、吸って。 2吐いて吸って戻る3吐いて吸って戻る4吐いて吸って戻る5を吐いて吸って戻ったら 吐いておへそ丸めて背中丸めてそれキープでかかとに左のお近づけましょうそこで呼吸していきます左の背中が伸びてるのしっかり感じていきましょう、はい、吸いながら起き上がっていきましょう この3つ寝っ転がってお尻を伸ばして寝っ転がって前を伸ばしてで最後背中のここですねここを伸ばすこの3つ、えー、ぜひねさっき一番最初のテストで前体重だったなーって思った方あと腰が反り腰だわーっていう方はぜひこの3つをお風呂上がりに寝っ転がったままやってみてください